ますでしょうかこの取れなささもう何やっても取れないですこんにちは今日はこちらのマックスウィンさんのつる首タイプのスマホホルダー以前動画で動的な状態デザートウエストとの比較でご紹介したんですが予想よりも興味を持ってくださる方が多くてでこちらもう一度 紹介してほしいと、いうことで、今回はこちら、少し細かくご紹介をしていきたいなと思います。まずこちらのパッケージなんですが、ま、こういった購買意欲をそそるようなパッケージになっていまして、まあ、このような形のパッケージになっています。で、後ろ見ていただきますと、このように、まず開閉する前から使用する方法というのが書いてあったり、 こちらのボールジョイント取り付け方法が書いてあったり、吸盤の取り付け方法が書いてあったり、かつスマホのサイズが書いてあったり、私の場合ですと iPhone13 のプロを使っていたんですが、このように寸法も書いてありますので、特に買って無駄になるということがない親切な 説明がなされております。前を見ていただくと、このように240度上下に可動お好みの角度が調整できるし。しっかりと安心ホールド。で、スマホのサイズが書いてあって、吸盤は水洗いで何度でも使えますと。と、まあ、いうことで、非常に親切に書いてあります。中を開封しますと、こちらの本体と、 取説が入っていますパッケージも非常に細かく説明されていたんで、まあ、取説がなくて も, もう十分すぎるぐらい親切に書いてあるので、まあ、特に目を通す必要っていうのはないとは思うんですが、しっかりと取説も同封されています。でこちらが本体になるんですがで、最初のうちはこの2分割になってるんですけども、 こちらボールジョイントの部分、首の部分になるんですが、こちらを、このネジを緩めて、でこのつる首のこの端の部分、あ失礼しました。でこのつる首のこのボールの部分、でここにナットを入れていてで、こちら。 ホルダーの方にはめて、あとは、ここ、ネジを締め付けていって、固定していくという形になります、はい。で、ここ、結構締め付けちゃうと、結構ここがホールドされて動かなくなりますんで、まあ、最初、位置合わせするうちは、ここは少し緩めておいた方が、やりやすいかなと思います。で、こちらが吸盤になってまして、 まあ、しっかりと汚れないように紙で覆われています。でこれは非常に優れていまして結構薄いなっていうイメージ僕の中であってすぐ取れるんじゃないかなって思っていたんですが夏場のこの暑い40度超えるような炎天下でも全 く, 全く脱落するようなこともありません、まあ、その辺の強さも後ほどご紹介していこうと思います。であとはこちら 親切設計になってまして、ここの部分が、まあ、ダッシュボードに当たることを想定してゴムになってるんですが、まあ、傷がつかないように親切にゴムで覆われています。ちょうどこのつる首 の, この裏の部分になります。こういった少し独特な形をしている低重心設計になっているというのが特徴になっています。鶴首タイプの スマホホルダー特徴についてご紹介します。まず一つ目の特徴は何と言っても進行方向の視界を妨げないローハイトタイプだということになります。今このような形で付けてるんですけれどもこの位置、ホルダーの位置、それからこの吸盤の位置が 非常に低くなっているのがお分かりいただけるんではないかと思います。ステップアゴンの場合ですと、ここがメーターの屋根の部分になるんですが、それよりも低いところに位置しているということで、進行方向の視界を妨げない、目に入りにくい、そういった作りになっているというのが、一つ目の大きな特徴になります。 従来のスマホホルダーの場合ですと、このツル首タイプになっていないので、よりこの位置が高い、このホルダーの位置が高いところにありました。それをこのツル首タイプにすることによって、このホルダー自体が低いところに位置できる、マウントできるということで、非常に使いやすいスマホホルダーになっていると。 まあ、いうことになります。例えば、まあ、これ、スマホホルダーだとしたときに、このように付けると、ここが非常に邪魔になります。そうしますと、前、進行方向に向かって、この部分が見えないわけです。視界になるわけです。非常に邪魔だな、と、まあ、いうことを思われた方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その場合は、 このような形で、まあ、横に向けることもできるわけなんですけれども従来のスマホホルダーですと今度これが高いこの吸盤の部分が高かったりするわけなんですけどこれ自体もかなり薄くできていますのでこれ自体も目に入らないようなローハイトな設計になっているということで非常に使いやすいというのが1つ目の特徴に なります2つ目の特徴は、つる首タイプにより、上下調整ができる点になります。どういうことかと言いますと、車にもよるんですが、私、今、この位置で調整しています。で、これ、アームでこういうふうに動くんですけど、この下に、このゴムがついています。で、これ、どうやって使うかと言いますと、まあ、これ、インストメンタルパネルなんですが、 このアームがインストルメンタルパネルにこのように、まあ、このような形でここに接触するわけなんですけど、ちょうどここにこういった位置を探してつけるようになるかなと思います。で私はまあここにつけていて、まあ、ステッパーゴンの場合ですと、これがバックモニターになります。まあ、バック入れるとこのようにバックモニターになるわけなんですけど、 まあ、これより低い位置だと、今度バックモニターが見えなくなるっていうこともあったりします。で、まあ、ツ首なので、まあ、もちろんそういったことを気にしなければ、この吸盤をもうちょっとこう前に持っていくことによって、こんな形で、より低いところに持っていくということも可能です。ただ、このパネルに被ってしまうっていうのがありますので、まあ、見えにくくなったりとか、 あと、ここにこのアームが当たってしまうので、それだとこのパネル自体が破損する可能性というのもあったりすると思いますので、ステッパー後の場合は、ここまで下げるというのは、この位置だとちょっとできないですけれども、例えばエアコンの吹き出し口の風がダイレクトで当たる方が好きなんで。 まあ、ここにはしてないんですけど、まあ、別にダイレクトに当たるのが嫌だという方、別に当たらなくてもいいよという方は、まあ、ここでも OK かなと思います。ここでしたら、より一層低いところにマウントすることもできる。だから、ここを出したらさらに低くなりますし、携帯を置いた時に、もう進行方向、全く遮らない位置に携帯が置けますし、この 吸盤よりも低いところに携帯が立てても置けてしまうという。良さがあります。で、かつこのメーターパネル自体も遮らない位置にもなっています。で、私はなんでここにしたかと言いますと。とまあ、何とも言ってます。けれども、ここのエアコンの吹き出し口を遮ってしまうっていうのがあるので、暑がりなので冬、冬は夏場は特にエアコンの吹き出し口を遮りたくないと。 でさらに、えー、ここです。ちゃんとナビの画面も見れるようにということで、まあ、この位置で落ち着いているということで、で吸盤自体は少し後ろに持っていく、まあ、それによって高さの調整ができるということで、それもやっぱりこのつる巻きの、このつる首のこの アームによって実現できているとまあいうことがあると思いますので、それによって、この高さ調整、このアームのこの高さ調整ということじゃなくて、この吸盤の位置、これをより前に持っていくことによって、つる首構造のスマホホルダーであることから、さらに低い位置まで 携帯をマウントすることができるというのが二つ目の大きな特徴になります。次、三番目の特徴、非常に大きな特徴になります。それはこちらの9番タイプのこのゲルの接着力、吸着力になります。で、どのぐらいの吸着力があるのかっていうのをまずお見せしようと思います。今、ちょうど38 9度、言いますでしょうか。非常に暑い外気温になっています。まあ、その状態ですと、今までのスマホホルダーですと、もうこの吸着ゲル自体がベトベトになっちゃって、もう吸着力自体もなくなっちゃうわけなんです。そうすると、この スマホホルダーが脱落するといったことが多かったわけなんですけど、このマックスインのスマホホルダーはそういったことが一切ありません。で、まず取ってみます。で、取るときはここの後ろを真空引きするこのレバーがあるんですけど、これを外します。で、はい、ここに耳があるんですが、これを引っ張ることによって取り外すことがやっとできるような吸着力になって。 非常に硬い取る時も結構硬いです正直言って夏場はまだね少し柔らかめかもしれないですけども冬場になるとめちゃくちゃ硬いですそのぐらいもう脱落することがないぐらい非常に硬いで今度またつけてじゃどのぐらい吸着力があるのかっていうのをもう一度お見せしようと思いますでつける時はもうそのままポンとのせてで 真空引きさせてあげれば、OK、とでこの状態でもうこうやって揺らしても外れませんでステッパーゴンの場合はここがコンソールボックスになってるんですがもうこのコンソールボックスのこのストロークさせるぐらいだともう取れることも一切ない分かりますでしょうかこの取れなささもう何やっても取れないです これなぐらい非常に吸着力のある吸盤であるというのが3つ目の大きな特徴になります。4つ目の特徴は以前の動画でもご紹介した通りなんですけれどもこれはあくまでも RP 系のステッパーゴン5までのステッパーゴンでの話になっちゃうかもしれないんですがこれ今ボールジョイントになってて まあ、縦と横とこのような形でアングルを調整できるんですが、横にして、かつ、これ今、ステアリングホイールあるわけなんですけれども、ここに携帯を置く、これ、携帯だとして横に置きます。で、これによって、ステアリングのここの上のところから動画を見たりすることができるとまあいうことになります。 まあ、それによって何がいいのかっていうと進行方向に横向きで携帯を置いて動画を見るとまあいうことができるので本来でしたら携帯見ちゃいけないんですけれどもリスクの軽減にも役立つというのが4つ目の特徴になります。 はい、ってことで、今回、こちらのマックスインさんから出されています、する首タイプのスマホホルダー、ご紹介いたしました。で最後に私の所感なんですが、いやこちらのスマホホルダー、私ずっとずっと使ってたんですけれども、ま、マックスインさん、提案されて、これ使ってみてって言われたんですが、いや非常にこちらはね、いいスマホホルダーだったなと思いました。前回の動画では、 縦で、横で使うのがすごく有効的なのかなと思ってたんですけど、実はこうやって、より細かく見てみると、これ、縦で使っても、いや、全然使いやすいし、デザートウエストなんかよりも、さらに低い位置にマウントできるので、いや、これはね、すごくね、いいなっていうことをまず思いました。ここここのところのののととろろ携帯のこの先っぽのところが どううししてても視界になってしまうでここのところが障害物になってしまうんで前の見渡しが悪くなっちゃうっていうのがありましたそこが改善されてかなり低い位置に持ってきてくれるのでだいぶこの前の視界を被るということがなくなったというのが非常にいいなと思いましたでかつこのように横にして、まあ、見ることも当然できるわけですしまあ充電する場合も まあ、こうやって、ここにケーブル挿しておけばいいわけなんですけれども、充電しながらでも、このように角度を変えることもできます。これは非常に優れた、これからの次のベストセラーホルダーになりうる存在なのかなということを非常に感じた次第になります。はい。ということで、こちらのスマホホルダーなんですけれども、